はい、どうもみなさん、こんにちはのチェスというわけで、今日はですね、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編、全情報をまとめというわけでですね、まあ、以前に投稿しました、こちらの動画、皆さん覚えてますでしょうかというわけでね、まあ、この動画は刀鍛冶の里編について、まあ、全情報をまとめたね、まあ、動画なんですけども、以前にね、まあ、こんな動画をやってるんですけども、今日はですね、この動画を見ながら、え、最新情報などをね、加えて、新しくですね、今現 時点での考察はどう変わったのかというのをですねまあ、説明しながらちょっとやっていきたいなと思いますんでまあ、要はですね現時点での鬼滅の刃刀鍛冶の座影のまあ、全情報まとめ最新版となっておりますよということで皆さんぜひぜひ最後までご覧いただけたらなと思います、えー、刀鍛冶の座影一体いつになったら放送なのということでねまあ、そんな疑問に今日は答えていこうと思いますんでぜひ最後までご覧くださいでは もう早速やっていきましょうはいということでねまあ、この動画見ていきたいなと思いますけども48万再生すごいねありがとうございますもうほんとに23分と動画分数も長いんで今日は長くなると思うんでね皆さんぜひぜひ最後までね頑張ってください<笑>ということで見ていきましょう「刀鍛冶の里園」全情報まとめー はい、どうも皆さん、こんにちは、アナチェス懐かし。ということで、今回はですね、カタ鑑賞についてのい、情報まとめということで、やっていきたいなと思いますけども、早速、ラインナップはこんな感じとなって皆さん、ラインナップ出ました。えー、放送日、放送局、そして上限の鬼の声優、全何話、どこまで、オープニング、エンディングは誰、アニメーション、監督となってますね。いや、めちゃくちゃ頑張ったじゃん、お前。めっちゃ昔頑張ったね。 うーんめっちゃ昔でもないけどね頑張ったねということでね放送日とか気になるねうんでおります、はいえー、こちらについてまあ、考察というかまあ、全てねちょっとねあの詳細に考えてきたのでねまあ、そちらをめちゃくちゃ深くね掘り下げていこうかなと思ってるんですけどもまあ、こんな感じでですねやったわ優 格,、ね、格編もやったわ遊、ね、格編の再生数も高いけど すごいね40万再生でって。頑張ったね、お前。いや、かなり去年大好評だったので、まあ、今年も、盛り上がるといいなと思いって。ということで、ええ、高評価チャンネル登 録, お, ル登録ぜひぜひお願いします。<笑>では、も う, 早 速, う早速やっていきましょう。変わらないね、相変わらず。はい、ということでお。来ました、放送日。ま、放送日なんですけども、放送日は。 これだと思ってます。こちらえー、2023年の1月ねアニメ説が高まってきておりますよ、ね、ということ1回見ようかと僕の中で高まってきてますよということなんですけども、な、ま、ん、あ、でそう考えたのかということなんですけどね、まあ、今の時期になっても、うん、まだ放送時期が未定のままっていうのが、うん、僕の中ですごく引っかかりましたね。えー、去年遊格編、えー、この時期にはすでに2021年放送決定とですね、まあ、大体予測がつくですね、あの放送時期がね、まあ 公開されていたんですけども、え刀タナの里ノではですね、まあ、PV がこの前こんな感じで投稿されましたけども、うん、えこちらの中でえ放送時期っていうのは一切公開されなかったんですよね。うん、だから2022年放送だったら言うんじゃないかなはいはいはい、はい、と、この中ではすごくそこは疑問になりました。はいはいはいはい、なので、まあ2023年なのではないかと、えー、僕の中では思っております、はい。はい、ちょっとね、ここで止めますけど、あのー、これ、現時点でも放送時期ね、 何年放送とか、全く公開されてないんですよ。なので、ちょっと僕はですね、もうこれ現時点で見ちゃうと、もう確実に2023年以降かなと思ってて、まあ、今年の放送はもう、今の時期で発表ないんだったら、不可能かなとは、思いますね。うん、ちょっと続き見ていきましょう。 でまあ、他にも理由ありまして、他のビッグタイトルであります、僕のヒーローアカデミアだったりとか、うんまあ、進撃の巨人っていうのはこんな感じで、もうこれね、ヒロアカと進撃の巨人、あのビッグタイトルですけど、まあこれもね、ヒロアカに関しては、このあとですね、えー、と最近新しく最新情報解禁されまして、2022年の秋放送だったんですけど、まあ、あの10月1日放送とね、 もう確実に明らかになりましたね。で、そして、ここの入ってないんですけど、チェンソーマンっていうのも、えー、この前解禁されて、それが2022年の10月ということで、今の時期にですね、秋放送のアニメは解禁してるよということで、鬼滅はね、何も解禁してないんで、今年中の放送は低いですね。マジで<笑>。これから、やっぱ他のアニメの統計データから見ると、やっぱり低いよね。でも、まあ、進撃の巨人に関しては、まあ来年ということで、ね、まあ、 来年には放送するでしょさすがにね、にねまあ放送時期の発表がね、今の時期でもあるんですけども、はい、あの、ないんですよね、まだね、鬼滅の刃に関してはまだないということ、そしてですね、ヒロアカに関しては、これちょっとじゃじで2022年飛ばしちゃうか、これ。 まあだからね、これね、もし刀舵の里編が、まあ同時期なら発表遅くないということでね。そうなんですよね。まあ、だから2022年内だったらね、ちょっと発表遅いんですよね。なのでまあ、2023年が妥当かなということで、まあこれ以前には、これ2023年1月っていう予想をしてるんですけど、まああの、これちょっと見ていきましょうか。 えー、この表で言うと、まあだから1年スパンでね、大体鬼滅の刃って新しいのを解禁してて、あの、無限列車編はですね、2020年の10月なんですよ。で、まあ2021年の12月にはですね、うん、遊楽園をやってるよということで、まあこれ1年と2ヶ月ということで、まあこのね、スパンから行くと、まあ2023年の、 まあ、1月もしくは2月ということで、まあ、この時のね、まあ、僕の予想では2023年の1月放送なんじゃないかなという考察をしていたんですけど、僕はですね、この動画を投稿してから3ヶ月経ってるんですよ。うん、で、3ヶ月経っても、音沙汰ないんですよね。刀鍛冶の里編、ね。この動画を投稿した時と何も状況変わってないんですよ。特に。なので、まあ、僕はですね、2023年1月すらも、 ちょっと危ういんじゃないかなと最近考えてるんですよね。なので、まあそれから行くとですね、まあこの2023年1月っていうのはちょっと、うん、不可能になりつつもあるんじゃないかなと、もっと遅いんじゃないかなって個人的には思ってて、でまあ僕の今現時点での、まあ、予想としましては、まあ2023年のですね、え1月から4月の どこかなんじゃないかなと思ってて、まあ、遅くて、えー、2023年の春アニメ4月放送で早くて2023年1月のこの冬アニメで放送っていうのが、えー、僕現時点での、えー、考察というか、まあ、予想ですねうーんなので、まあ、ちょっとこの動画投稿した時よりも、まあ、状況が変わりつつあるよということなんだけどもね、まあ、この動画はねあの PV をねその用いて予想してるんだけどこのさ PV が現時点で公開されているものとして、まあで、どれぐらいね、制作が進んでるのかっていうのをですね、まあ、この時点でも話してるんだけど、この PV はね、 あのアニメ大体56話のシーンをですね描いておりましてまあだから大体ね6話ぐらいまでは制作が進んでるんじゃないかというですねまあ、考察をしてでまあ6話ってことはあと半分ぐらいかということでまあそれぐらいまで進んでるのかみたいなね話をしてたんですけど現時点ではどうかわかんないね。 この PV を公開した時は多分6話ぐらいまではまあ制作は進んでたということで、でも最近は、えー、鬼滅の刃の公式さんは、制作状況を、やっぱりあの、明かしてないので、あの、情報を流してないんで、どれぐらい進んでるかっていうのは分かんないんですよ。だから正直、 ちょっとわからないんですけど、まあ、あの放送日に関してはわからないんだけど、まあ、大体でもどれだけ制作遅くても、やっぱり2023年の4月には放送できるとは思うんで、まあ、早くて1月、遅くて4月っていうのが、まあ、僕の現時点でのやっぱ考察かなーっていうところで、まあ、あと、まあ、8月9月どっかで、まあ、新しい PV なんかが公開されそうな気はしてるよね。うん、だいぶ経ったからね、この PV 出てから。うん まであ、半分ぐらいしかまだ制作ができてないんじゃないかなと僕、まあだから放送日に関しては、この動画を投稿した時よりも、ちょっと遅くなりそうかなって感じはある。うん。えー、で、あの、もう断定できることとしては、もう2022年の年内放送っていうのは、多分不可能だと、僕は今思ってますね。 はい。皆さんはね、どう思いますでしょうかまあ、これは僕の、やっぱり個人的な意見なんで、まあ、参考までにしていただけたらなと思うんですけど、まあ、皆さんの、なんか意見とかもコメント欄に書いてくれると嬉しいです。はい。じゃあ次の情報を見ていきましょう。やっております。 さあ、続いて放送局なんですけども、放送 局,、ねえー、放送局はですね、えー、放送局に関してはフジテレビ系列かなと僕は思ってますね。うん、まあ、遊楽園放送したフジテレビ。まあ、変わらないんじゃないかなと、うんえー、思ってるんですけど、いいねまあ、ワンチャンですね、今放送時期が未定なのは、あ, あの他局に取られてしまってるからじゃないですか。ちょっとはね<笑>。いや、わからないんですけど、まあ、n h あの、この話ね<笑>。正直、まあ、これはエンタメです。はい。 NHK はないと思う<笑>。これはさ<笑>、まあそういうエンタメですね。まあ、皆さんを楽しませるために、もしかしたら NHK が関わってんじゃないか、みたいな、まあ動画をね<笑>、まあ小ネタじゃないけど、小ネタっていうかまあエンタメとして作ったものですので、まあ大してそんなに、はい、あ<笑>考えなくていいです。普通にまあフジテレビが放送すると思います。はい。フジテレビさんの放送だと思います。はい。前と、まあ遊楽園とだから、 えー、放送に関しては変わらないかなーって感じだよね。こんな<笑>、フジテレビ VSNHK みたいなね、ことはちょっとないと思うんだけど。うん。ただね、引っかかってんのが、放送時期未定なやつ、やっぱさ、理由ってさ、ちょっと引っかかってて、それがだからもしかしたらなんか、うん、まあ、放送権のなんかね、トラブルじゃないけどもね、なんかその話し合ってて、みたいなところは、もしかするとあるかもしれないみたいな。うん。 そういうこともあるからね。なんか、刀舵の放送時期っていうのは全く未定だからね。2023年とかも言わないしね。うん。全くのもう未開拓というかもうね、未来が見えてないということなんでね。テレビ、アニメ化が決定っていうだけなんでね。わからないですよね。やっぱりね。ずっとやっぱ放送日がわからないのはちょっと不安ではある。うん。ま、でも、放送局に関してはフジテレビかな。うん。じゃあ次の情報見ていこう 声優は誰ということなんですけども、ね、まあ一応ですね、こんな感じで上限の鬼に関してはですね、まあ細かく動画にしてるんで、皆さんも見たと思いますし、ね、まあこれから見るよっていう方に、ね、ぜひぜひそちらね、見て、ねえー、見てほしいんですけども、<笑>今回はですね、まあ刀舵の里編で主に登場してくる鬼、え上限の4、ハンテングと上弦の5、玉器に関しては詳しくやっておきたいなと思ったので、まあそちらをちょっと2人ほど声優さんをね、うん、上げさせていただこうかなと思っております。ではですね、えまず 上限のこう玉子ということなんですけどもは い, はい、はいはい、玉子ですねいやこちらはかなり声優さんに期待となっているんですけど僕の中でもう第1位はね玉子誰ちょっと揺らいでないんですよねはいこちらとなっております誰だ本番はああ これからですよ<笑>。中尾流星さんとなっております。なるほどね。あのですね、いやかなり中尾流星さんは本当に僕はね、大好きなんですけど、うん、あの中尾流星さんといえばね、ドラゴンボールのフリーザだったりとか、うん、ま、アンパンマンのバイキンマン役でね、うん、まあ結構本当に有名だと思うんですけど、うん、僕はやっぱね、フリーザ。これさ、すごいね<笑>。やっぱ自分ってあんま変わらないんだね。俺、今見ても、中尾流星さん <笑>中尾流星さんだわってなったわ。うん。すごいね。意見変わってないわ。過去の俺と変わってないです。全く変わってなくて。ああこれに関しては全く変わってなくて。玉子はもうマジで中尾流星さんがドンピシャだと思ってて。いや、これ逆にね、うん。逆に他の声優さん無理なくらいもう、ドンピシャなんよ。うん。まあでもね、 ちょっと中尾流星さんね、本当あの、こうね、大御所というかビッグな声優さんですから、もしかしたら無理な可能性もあるじゃん。そう、どうしてもやっぱ鬼滅の刃の運営さんがさ、中尾流星さんを起用したくても、なんかこう、事情とかでさ、できないみたいなさ、ことももしかしたらあるかもしれないし、方針的に、まあ中尾流星さんもありだけど、新しい声優さん使いたいよね、みたいな、ことになる可能性も、なきにしもあらずだから、まあこの時は確かね、一人だけじゃなくて二人も確か予想してたと思う。 それもちょっと見ようか。いザかというか、うん、あのね、ほんと悪者なんだけど、ちょっと面白いというか、そういったいやっぱ声質とか演技力とかも素晴らしいしね、ドンピシャだよね。ちょっと2人目の声を見たいんだけど、どこああ、出てる。ちょっと。俺の心も魂もいいのち、もちろん、ね。俺の心も。で、まあ、続いてなんですけども、こちらとなっております。うるせえろ 俺ののの心も魂も命もも魂命だだけのものだはい、飛びたのぼさんです ね, ねいや。こちらもかなりあるんじゃないかなと思ってるんですけども、飛びたのぼさんのね、まあ、主なキャラクターはですね、名探偵コナンのですね、風見優也とか、ち、う、び、ん、まる、あ、子ちゃんのね、丸尾オくんなか演じられておりますよということで、<笑>はい、あの丸尾オくんですね、<笑>まあだいたい声の予想はつく。はいはいはい、はい、飛びたのぼさんですかあ二人目に。 なるほどですね。これはちょっと記憶になかったですね。うーん。まあ、あるんじゃないかなうん。まあ、現時点での僕の考えとしてもあるんじゃないかなうん。まあ、これは、だからまあ、えー、っと、だからさっきの中尾流星さんがなかった場合、飛田たの坊さんになりそうかな、と思ってますね。うーん。まあ、でもどっちの声優さんじゃないっていう可能性ももちろんあるんだけどさ。まあ、でも結構その可能性としては高そうだよね。うーん。 だし、やっぱ、いいよね。<笑>声、声がいいよね。うん、魚っっぽいよね。うん、なんかね、いいよね。え、もうキャラとしてもね、ほんと演技力もすごい高い方なのでね、もうすごいほんとね、ちみまるこちゃんの丸尾くん、<笑>丸尾くんわからないけど、ちょっと<笑>、どんな感じだったっけみたいな感じになったけど、まあ、さっきのなんかサンプルボイスというか、聞いた感じは結構ありそうかな。じゃあちょっとハンテングの声優さんも見ていきたいですね。ちょっと飛ばして飛ばして。 のまあ、今回はですね分裂はちょっと考えずに本体だけをちょっと考えていきたいなと思ってます本体かで、まあ、本体のね声優予想なんですけど、まあ、こちらの方がね一番ありそうかなと思ってますこちらです天空ののの星星ににも命があるるそそしててて年数は星の重さによっっ決まっているちなみに太陽の寿命はおよそ100億年だそうだ はい、えー、ウさんです。うん、いや、ウさん ね, いいね、マジであるよね。ウ<笑>さんはマジである。<笑>いや、もうナンバーワンでしょ。うん、僕、あれですよ。うん、やってほしい声優ランキング、マジでナンバーワン。<笑>で、まあ、蝶さんはね、有名なんですけど、<笑>あの、まあ、一応ね、主なキャラクターということで、ワンピースのブルックだったりとか、ね、カイジのですね、班長なんかを演じるん、ね、カイジくんですね。いや、かなり有名ですよね。おやおや、カイジくんって感じ。<笑> いやー、長さんですか。これはもうあるね。うん。てかもう変わってないっすね。声優さんの予想に関しては。やっぱ第1位っていうのはそんなに変わらないんだね。うん。やっぱ長さんね、もうハンテングの、やっぱり中心の、やっぱあのさ、核としては、ドンピシャに合ってると思うんだよね。不気味な感じとかさ。 笑い声とかさ、笑い方とかさ、いろいろね、含め、やっぱ長さんあるよね。うん。やっぱその、カイジのさえ、班長を思い浮かべてほしいんですけど、おやおやカイジくんって。<笑>いいよね、あの声で。かまど炭治郎くんって。違うか、それなんか違うわ。うん、やってほしいよね、でもね。うーん。<笑>めちゃめちゃ有名です、ね、じゃあちょっと二人目声優見て、あじゃあちょっと二人目声優見てか。 コンピシャルはなんと僕の中では思ってますはいチョーさん来てほしいですねでまあ続いて声優さん2人目こちらですはいいいところまでは行ったけどねなるほどけど<笑>僕を倒すには及ばない 山寺光一さんとなっております、はいは い, はい、いや、こちらもですね、上限の4、うん、ハンテングに関しては、まあ、もうドンピシャかなと思ってますね、うん。もうディズニー全般ね、有名なキャラクター演じられてるけど、うん、山ちゃんのさ、<笑>紹介いる<笑>山ちゃん、知らん人おる山ちゃんの紹介はいらないっす。はい、<笑>いや、もうこれ知らない人さ、声優誰も知らんやろ。 っていうぐらいの有名な声優さんだよね。まあ、山寺小一さんね、どっかで来るでしょ。<笑>ここで来なくてもどっかで来るでしょう。うん。逆にでもね、来ないっていう可能性もあるけどさ、でもやっぱさ、来てほしいよね。普通に来たら嬉しいよね。うーん。山寺さんね、マジで来てほしいなー。うーん あのやっぱシン・エヴァンゲリオンの梶良 ジ, ジっていうキャラクターいるんだけどものすごくねやっぱねかっこいいんだよね、うん、だから個人的にはあのなんつうの人人系の鬼なんだけどさあの国志望みたいな人系のキャラクターをやっぱ演じてほしくてだからまあ国志望の方でもあるかなと思うんだけどハンテングはでもね分裂するからそれやっぱ一人で担当できる可能性もあるし 本当持ち前のね、いろんな演技力だったりとかを活用できると思うので、もう声もね、七色の声を持つっていうぐらいね、ほんと素晴らしいんだよね。ほんと、マジで素晴らしいんだよね<笑>。だからまあハンテングで、まあ来そう、もう本当に来そう。うん。来そうだし、別にハンテングで来なくても、あの、全然国志望とかでも全然いけちゃうよっていうぐらい素晴らしい方なので、むしろ国志望やってほしいぐらいなんで、 どっかで来てほしいよね。山寺さんね。で、なんか、鬼滅の刃で出たいみたいなこともね、ツイートしてたんで、まあ、制作陣の目には止まってるんじゃないかなとは思いますしね。どっかで来るでしょう。うん。楽しみです。はい。じゃあもうちょっと声優パートね。こんな感じですね。ちょっと楽しみだな声優さんもやっぱね。声優大事だからね、ほんと。じゃあ次ちょっと見ていこうか。 で、まあ刀舵は何話やるのということなんですけども、まあアニメ1期はですね、はいはいはい、原作7巻の初めまで行って、全53話分をアニメ26話にしました。たね、で、そして、まあ途中映画7巻8巻。映画もあった、まあ、アニメ2期がですね、原作8巻から11巻まで行って、まあ全31話分だったものをアニメでね、まあ12話にしました。まあ一応ね、えっ、ー、と、アニメは11話だったんですけど、まあ1時間スペシャルがあったので、そうそうそうまあ、実質12話となっておりますね。はい。で、まあそれをですね、遊楽編の割合をね、まあ計算 それを刀鍛冶に結びつけてはいはいはい、はい、ちょっと考えてみたんですけど割合がですね こ, これね皆さんこれちょっと裏エピソード聞きたいっすよねこれさアニメのあの1期2期とあったじゃないですかそれをね全部計算して原作何話分でアニメがえ1話作られてんのかっていうのを考えて計算したら 38.7% ってこんな分からないよねこれね<笑>。 わからないよね。うん。まあ、要は、この割合を置き換えると、まあ、原作 2.58 話分をアニメ1話にしてるよっていうね。これはまあ、全部の、まあ、統計データの平均なんで、まあ、あの、まあ、あの、多少ブレはあるんですけど、3話分を1話にしたり、ブレはあるんですけど、まあ、大体これぐらいだよということで、 まあ刀鍛冶をそれに当てはめて考えてみたんですようんなのでまあちょっと続き見てくださいこんな感じとなっております、まあ、38.7% ということで、まあ、原作 2.58 話分を大体平均するとね 2.58 話分をアニメ1話と使ってるみたいな、ねうん、同じことで割と結構豪華に使用してるよという形なんですけども<笑>まあその割合確かに豪華だねすごい使ってるね、うん、大体なんか原作1話をねアニメ1話にするやつもあるからね全然 計算でいくとですね、まあアニメ三期刀鍛冶の里はですね、まあ、原作12巻から15巻まで行って、まあ99話から128話かな、まあ全30話分になると考えております。はい。でまあそれをですねアニメにすると全12話という形で。12話、まあ、初回1時間だったら全11話になるよということでなんとですねちょ刀鍛剣。そこの表みたいは。でおります。はい。で、うん、ちょっと待ってこの表が出てきてほしい。 あ、オッケ k オッケ k あのー、ね、全12話ということで。まあ、これはもう、えー、と割合計算でやっちゃってるので、まあもう、えー、現時点でも変わらずっていう感じですよね。うん、12巻から15巻ということでね。まあで、これは驚きなのがね、遊格編とまんま一緒の流れなんだよね。うん、ていうか、まあ原作の量的にほとんど一緒なんだよね。だから、 まあだから、誘惑編がさ、アニメ1話1時間スペシャルでやったじゃん。だから、刀鍛冶の里編もアニメ1話1時間スペシャルでやりそうなんだよね。うん。で、まあ最終回が45分だったかな。だから、刀鍛冶も最終回45分みたいな感じでね。誘惑編とまんま同じ放送の流れでやりそうな、まあ気はしてるんだよね。うん。だからまあ、えっ、ー、と、アニメ、だから1時間スペシャル、1話が1時間スペシャルだった場合は、これ12話じゃなくて11話となってるんですよね。まあそんな感じですね。 うん、だからまあ12話分だよっていう30分で分けたら12個だよみたいな感じですねうん楽しみっすわこれ遊郭園と同じなん。すごいねうんじゃあ全11話になるよということでなんとですね刀鍛冶のサ編のアニメ遊郭<笑>編とまんま同じね流れになりそうかなと僕の中では思ってますね、うん、はいいや楽しみすぎるっすねでまあ刀鍛冶のサタ編に関しては遊郭園よりもおマジで <笑><笑>お、マジであ、そうなんだ。夕減より戦闘シーン多いんだ。さららに戦戦闘闘シシーーンンががねねおそらく多めだしより濃いいっていうのが、ね、ああ、より濃い戦闘シーンね。わかる。やっぱ、柱だからね。多いと思うので、いや、かなり、いいアクションシーンが ね, いい ね, ンーンね、楽しめるんじゃないかなと思っております。ああー、てか、今思ったけど、やっぱ制作に時間かかってんのってこれじゃないやっぱアクションシーンが多くなればなるほど、 やっぱどうしてもやっぱ制作って時間かかると思うんだよ。うん。やっぱ工夫が必要だからね。だらそれでやっぱ制作に時間かかってるっていうのもあるかもしれないですね。あの U4 テーブルさんのアクションシーン。皆さん遊楽園の時、第10話のめちゃくちゃ興奮。これね、ちょっと裏エピソードとして、この背景がすごくて、これ原作の時、 わかんなかったんですよね、全然背景が。だから、アニメ開けてみて、初めて、こんなに裏って燃えてて、すごいなんか地獄みたいな、ところで戦ってたんだな、みたいな、うん、ただのこのね、ね、まあ、やっぱわかんないからね、原作って意外と背景ね、わかんないから、アニメで初めて、こんな、あの、色とかもね、初めてこんな色だったんだ、みたいなのを知るから、すごいやっぱね、うん、楽しかったし、あのね、このね、 細かさですよ。素晴らしいっすね。このアクションシーンも良かったね。<笑>あれがさ、結構続くんすよ、刀の背景いいねいや。やばいっすよね。<笑>やばいっすよね。はい、ということでね、あの、刀鍛冶の里園、アニメ何話やるのということなんですけども、えワンクールのアニメ12話、うん。初回1時間なら全11話になるんじゃないかなと、うん、僕の中では思っております。うん、はい、なので。これね、はい、全12話ということなんですけど、まあ、柱稽古編やった場合は全15話ぐらいなんじゃないかな。 そう、これがちょっと僕はまだ予想しなかったんだけど、刀タナの里編ワンクールで終わるパターンと、あのー、ワンクールちょっとプラスで柱稽古編までやるみたいなね、えー、可能性もあって、まあ柱稽古編までやると多分15話ぐらいなんじゃないかなとは思ってます。はい。まあそんなに長くないんでね、このシーンあるんですけどね、これも楽しみだね。カラス撫でる、ムイチロくんっていうか、ね、かわいいっす。はい。ムイチロくんかわいいっていうか、まあかっこいいっす。<笑> その辺楽しみにしておきましょう。で、まぁ、あ、どこまでやるのっていうことなんですけども、どこまぁ、まあ、今回考えてるのがですね、原作127話か128話と考えてるんですけど、127話の終わりはですね、まぁ、あ、こんな感じでやったー、勝ったーっていう感じでね、まぁ、あ、めちゃめちゃ喜んでるシーンがあるんですけど、どね、まぁ、あ、そこのシーンまでやるか、まぁ、あ、もしくは、128話ですね、まぁ、あ、あの、緊急の中合会議が開かれるんですけど、まぁ、あ、ここまでやってもおかしくないんじゃないかなと思う。なるほどねまあで ね、この原作127話と128話は原作の関数でいくと15巻のめちゃめちゃ中途半端な位置なんですよだからもしかしたらなんだけど柱稽古編もやってもおかしくはないんじゃないかなと個人的には思ってるんですよねう ん, うんま あ, あの遊楽園の時原作ほんと切りよく終わった感じなので、まあ、それで言うと刀そうそうそう「あの鬼滅の刃」って原作切りよく終わるんですよそれって多分集英社の関係があって で、まあ、無限列車編も確か8巻ぴったし終わったんだと思うんですけどあの遊楽編の時もぴったし終わったんですよもう巻末で終わるんですよなのでそう原作確か127話と128話って中途半端なんだよねなんか中間みたいなところなんだよねだからまあその切り良い巻末までやるかなとも思いつつでもなんか巻末までぴったしやると確か中途半端だった気もするんだよね うん、だからそれがどうなのかなっていうところもあるよね。で、まあ、そう。だから端末までやるとしたら柱稽古編もやっちゃうんじゃないかみたいな話だよね。うん。 カジもやっぱ原作のキリがいいところで終わるんじゃないかなと思ってて、ま柱傾向編もついでにやっちゃうみたいな流れはね、あ, あってもおかしくないなとも思いつつわからないんですよね。まあだからその辺に関しては本当制作陣の本当にどこまでやるかっていう感じなんですけど、柱傾向編含めた方々なのかっていうところもあるんですけど、まあまあ楽しみにしておきましょう。もし柱傾向編までやってくれたらさらにアニメ長くなるしね、めちゃめちゃいいね<笑>。めちゃめちゃいい。ということでまあどこまでやるのということなんですけども、原作127のこの。 シーンかまあ128話のシーンぐらいまでね、はいはいはい、やるんじゃないかなとまだからこのどっちかぐらいまで刀鍛冶だった場合はこのどっちかぐらいまではやるんじゃないかなーって話でまあここ以上まあやるよね原作127話ってこれ終わりなんですよ刀鍛冶の終わりなんですけどだからここ以上やるよね128話 は, はまあやってもやらなくてもって感じんじゃないけど127話までは最低やるよねっていう感じですねうん思ってます 気になってるオープニングエンディングというとなんですけどもまあ、一期オープニングエンディング映画の主題歌担当はまあ、リサさんだったんですけどもえここに来て遊格編がですねエメさんということで、はいはいはい、なんとですね急に変わったんですよね、うん、急にあのリサリサリサって来てたのが、まあ、新しいほんと歌詞を起用してきてこれ流れ変わったよねオープニングエンディングのねそうずっとリサだったのに新しいの使ってきたから 刀かもねみたいなねなったよねうん。 え、ほんとね、刀鍛冶も新しい、そう、アーティストさん、起用する可能性がすごく高まってきたんですよね。で、まぁ、あ、今回ですね、そこで可能性のありそうなアーティストをですね、何個か、まあ、3人かな、えー、あげてきましたということで、考えていきましょう。で、まぁ、あ、考える経緯に至ったのがですね、まず、こちらですね、はい、なんと、今まで登場しているアーティストすべて、えー、U4 テーブル作品の Fate という作品があるんですけど、はいはいはい、こちらの、えー、主題歌を歌っている、えー、歌詞、 アーティストの方と全く今まで一緒なんですよね。その中から来てるんですよ。あ あ, あ、そうそうそう。これ、あれだわ。あの、フェイトってさ、言 あ, あのー、 ちょちょっと多分説明してると思うんでちょっと聞きましょうテーブルつながりでまああのアーティストさんは決めてるんじゃないかというね、まあ、説が非常に高くなってるんですよエメさんも有名だしリサさんも本当フェイトで有名なんですけどそれを考えた時に有名歌手でフェイトに出ててそれでいて鬼滅に来てないのって誰って考えた時にこの二人来てないんですよまずこれあれすちょっと待って これあれです、ねあのー、何かというとですね、まあ、ゆ今まで、あのー「鬼滅の刃」の主題歌を歌ってきた歌手さんって共通点があってそれは何かというと、えー、u f o テーブルの他の作品に、えー、起用されてるっていうことで、まあ、このフェイトっていう作品があるんですけど、えー、そのフェイトっていうアニメ作品の主題歌を歌ってるっていう点で共通点があるんだよ。うん だからまあ u o テーブルのつながりでまあ起用されてるのかなみたいな話でだから Fate 歌ってる Fate で共通点あるけどもまだ鬼滅には起用されてないよねみたいなせいえと歌手を今回予想するっていうね流れだったみたいなんですよねみたいというかまあ過去の俺がそうやってるんだけど思い出したわじゃあちょっと見ていこう 歌手でフェイトに出ててそれでいて「鬼滅」に来てないのって誰って考えた時にこの2人来てないんですよまずは蒼井エールさんということでーいや青井エールさん<笑>いや来そう<笑>いやこれちょっと余談なんですけど<笑>あの青井エールさん最近ですね SAO の新しい映画の主題歌担当になられたということでね最近ね右肩上がりなんじゃないですかいい感じじゃないですか 葵エイルさんは来そうじゃないですかめちゃめちゃアニメのあれ主題歌歌ってたりするしいや有名すぎやん<笑>でもう一人ですねこちらですねミレイですおっ、はい、いやーこれもありそうだ ね, ね2人ともマジで有名これもまたちょっと余談なんですけどミレイはね僕個人的にはめちゃくちゃ好きですねで「あの王様ランキング」のエンディングをね、えー、最近のアニメだと確か歌ってたんですけどあのものすごいいいっす 皆さん聞いてみてください。王様ランキングエンディングで調べたら多分出てくるんで、ミレイは最近本当にあの売れてきてると思うし、こっから多分もっとね、売れると思うんすよ。で、まあ、あの、インサイドユーとか多分有名だと思うんすけど、オーディナリーデイとか、まあ、多分有名だと思うんすけど、ミレイのあの力強いあのね歌い方というか、あれはね、やっぱりね、オリジナリティあるというか、ミレイでしか出せないね、オーラみたいなとこあるんで、 今後もっと多分売れると思うんだよね。うん。ちょ期待ですね、この歌詞は。有名ですね、本当に有名で、これ、フェイト関連で歌ってこんな感じで歌ってる、ね、主題歌あるんですけど、はいは い, はい、いや、鬼滅さ、来てないっすね。だからまあ、両方ともフェイトにも来てるということでね。うーん。 <笑>てないっすね決めつきてないっすねこの二人マジで刀鍛冶来る可能性本当に高いっすよあるねマジで高い<笑>まあリサさんがね戻ってきたりエメさんがまた歌うって可能性ももちろんあるんですけど新しい歌詞をね起用しそうなね感じあるんですよあるね<笑>新しい歌詞ね雰囲気変わるもんねうーんで刀鍛冶の里にさまたさ雰囲気が変わるのでお ん, お ん, ねでおん同じこと言ってるわこいつ今俺が言ったことん同じこと言ってるわ 人間ってあんまり変わらないんだな。で、まあ僕が個人的にフェイトとは関わりないんだけども、<笑>まあ、アニメ関連注 目, ーと関わりない注目アーティスト。フェイトと関わりな、はい注目アーティストを持ってきました。こちらです。はい。レオナさんです。はい。いやでもね。い<笑>やでも過去の自分の動画で発狂するってある。<笑>嬉しいんだけど、レオナさん。お前よくやった。よく前動画にした。素晴らしい。いいぞ。 いや、レオナさんいいね。あの、ないないとか聞いてみてください。マジで、この人はね、唯一無二ですね。あの、ハスキーボイスというか、低いもあるし、静かな、なんかちょっと不気味な雰囲気見てて、もう全然わからん。あの、本当に素晴らしい歌詞なんで、もう本当に聞いてみてください。ないないとかね。 こちらねフェイトとは関わり合いないんですけどあの u o テーブルさんと関わり合いがあるんですよねはいだからマジで可能性高いんですよ、ね、なるほど、うんまあ、何で関わり合いがある u o テーブルと関わり合いあるのマジかっていうとですねタイプムーン作品だったかな、まあ、月姫っていうめちゃめちゃ有名なスイッチのゲーム作品が最近リメイクされたんですけどあそれの、まあ、オープニング主題歌を歌ってるということで、はいはいはい、レオナさん、はいはいはい、これ本当にすごく大好きで、はいはい、あの方のハスキーボイスオープニング主題これあれですね あのタイプムン作品の月姫っていうですね、まあ、ゲームが最近ね、えー、リメイクされたということなんですけど、えー、それに、まあ、オープニングがついてるんだけどそのアニメーションを担当したのが u o テーブルさんとで、まあ、このオープニングを歌ってるのが、まあ、レオナさんということで、まあ、一応 u o テーブルさんと、まあ、レオナさんってつな、まあ、がりがないように思えたんだけどあったよねみたいな、えー、話をしてましただからまぁ u o テーブルつながりがあるんだったら、まあ、鬼滅に来る可能性も も, もちろん 高いよねみたいな話ですね。歌いいを歌ってるととうことでレオナさん、うん、僕、本当にすごく大好きで、あの方のハスキーボイスというか、あの声をね出せる人間は、レオナさんしかいないよ。うん、<笑>マジでレオナさんしかいない。そうそうそうそうで僕が本当に大好きなのは、シャドウハウスっていうやつのオープニングのナイナイだったかな、うん。エンディングだったか。エナ、えー、イナイっていうね曲がねあったと思うんですけど、えー、オープニングがエンディング。これ、めちゃくちゃいいっすね。うん僕、かなり好きっすね。 これがまあ1年前ということなんだけど、今年も確かシャドウハウス2期ね、最近やってますよね。で、確かオープニングかエンディングどっちか歌ってた気がするんですけど、あの、シャルウィーダンスっていうね、曲が最近リリースされまして、それも素晴らしいっす。<笑>なので皆さんね、よかったらレオナさんね、調べてみてください。レオナって調べたら出てくるんで、あの、YouTube で無料で音楽聴けるんで、まだあの、知らん、聞いたことないよっていう方はね、レオナさんはほんと素晴らしいっす。マジで鬼滅来てほしいっす。 ちょっと忘れちゃったんですけど「ナイナイ」っていう曲がですねマジで良くてうんほんと皆さんあのレオナさん調べてみてください、うん、マジでほんとアニメ関連注目なアーティストというか最近ほんとすごいよね注目アーティストっていうかもうほんと右肩上がりだよねすごいいろんなもう最近ねどんどんどんど ん, どんあの再生数っていうかね MV の人気度も上がってるし うん、どんどん素晴らしいアニメにも起用されてきてるんで、こっからって感じだよね。まだ若いもんね。うん、俺とそんな大差ないんじゃないかっていうぐらいね、年齢ね。うん、ちょっと年齢バレそうになるわ、俺の。 引っ張りだこいいね、ありつつ<笑>あるー、もうほんとアーティストさんだよということで、もうほんとに僕好きなんで来てほしいですね。うーん。で、まあ、あんまり来なさそうだけど、意外と来てもおかしくないんじゃないかなって思ってるのが、まあ、鈴木好美さんだよね。おーおーおおマジですね。まびっくりした、ごめんね。お前よくやったな。鈴木好美さん。お前よくやったな。びっくりしたわ、今。うん。忘れてたわ。もうやったわ、これ。 でさらっっととてもおかかしくないかない思たですよねただまあ、鈴木好みさん結構リサ寄りのね、タイプの。そうそうそう、鈴木好みさんって、まあ知ってる方はどれぐらいいるかわかんないんですけど、最近アニメの結構主題歌歌ってる方なので、あのー、ものすごくね、来そうだとは思うんですけど、あのー、ただね、まあ力強さっていう点で、やっぱりリサとね、あのー、被るんですよ。キャラが被るんですよ。まあ、ちょっとね、キャラが被っちゃうんですよ。なので、それだったらまあ、鈴木好みさんじゃなくても、 リサさんんででよよくねっってなっちゃうんですよやっぱ鬼滅といえばリサだしねみたいななるからまあどうなのかなとも思いつつでもやっぱ鈴木好美さんにしか出せない雰囲気っていうのもあるんですよ唯一無二みたいなそこもあるからやっぱわからないんですけどまあでも全然あるとは思うまあアーティストというか、まあ、若干声似てるんですよね僕本当に最初に聞いた時ちょっと似てるなって思ったんで雰囲気がね雰囲気がちょっと似てるなって思ったんで、うん、まあそれだったら別にリサさんで25歳って若いな でもいいんじゃないかなと思うんですけど、ただまあ鈴木このみさんね、えー、来る可能性すごい高いし、僕本当好きなアニメ鈴木このみ。うん、お前の好きなアニメ揃いだわ。 うん、<笑>これ、俺の好きな<笑>アニメを上げただけみたいになってるけど、まあでも本当にすごいんですよ、この方。えー、ノーゲーム、ノーライフっていう、まああのあ、有名なアニメがあるんですけど、それのオープニング歌ってたり、えー、これがディスゲームだよね。で、まああの、リーゼロから始める異世界生活のシーズン2のオープニングを歌ってた、ん、えー、ですよね。リアライズだった気がするね。で、まあ、日暮らしの泣く頃にっていう作品のリメイクでも、 えー、リメイクじゃねえや、これ。新作でも、えー、エンディングを歌っているということで、えー、最近のアニメでも結構ね、歌ってるんでね。うん、来そうかな。2、3主題歌のこと結構多いので、まあ、それこそ来てくれたら、まあ嬉しいなとは思いますね。うん、結構これ有名なアニメなんでね。はい。 うん、全然喜びますね。まあ、そんな感じで歌手、アーティストさんに関しては、まあ、僕が予想した中でマジで来るんじゃないかな。今回、本当にガチガチ。まあ、この4人、本当にね、新しい歌詞来るとしたら多分あるよね。うん。で、まあ、このミレイとレオナさんが、やっぱ個人的には結構来そうかなと思ってて。うん、ミレイとかもあれ、すごいありそう。ミレイすごくありそう。鬼滅の雰囲気に合いそうだし、レオナさんもレオナさんでエンディングとかに合いそうだし、ちょっと楽しみだな。 勝ちでフェイト関連の予想をしていったので、まあ、来るんじゃないかなと思いますね。u f o テーブルつながりということで。はーい。マジでこの中から当たったら嬉しいっすね。<笑>まあ、この中で u f o テーブルのつながりがあるのはこの3人か。この3人で。鈴木好美さんだけはないということなんでね。うん、レオナさん来て。いや、レオナさんマジで来て。<笑>マジで好きだから。ほんとに好きだから。そろそろ鬼滅のエンディングあたりでき。うん、同じこと言ってるわ、また。鬼滅のエンディングで来てって。 しかも、こいつ、どんだけレオナさん好きなんうっさいわ、お前。どんだけ好きなんお前聞きたい。オープニングじゃなくていいんですよ。エンディングでレオナさん聞きたいですよね。はい、ということで、続いてなんですけども、アニメーション 制, こ制作会社は、まあまあ、これはまあ、すでに発表されている通り、ね、u o テーブルさんとな。これもわかるでしょう、これ u o テーブルさんと。まあ、PV 皆さん見ていただいたかなと思うんですけども、早速もう、刀鍛冶の里だよね。これよ。これ、どこのシーンかわからないんだよね、俺はね。 こんなシーンあったっけっていう感じで、多分だけどこれアニオリなんだよね。うーん。楽しみすぎない<笑>もう PV もうクオリ高えんだよ、鬼滅は。他のアニメともレベチなぐらい高えわ。こっからわかるアニメの素晴らしさ。うん。ねえ。u o テーブルさんほんとありがたい。もうだいぶサンプル画像がもうやばいっすよね、これ。<笑>これなんだなん なんだお前。やばいって u f o テーブルの進化。うん。この人っていうか、もうこの制作会社はさ、絶えず進化し続けてるよね。そうだね。絶えず進化し続けてる気がするわ。ね。まだ時代の先端を言ってる気がするもんね。昔から本当にこだわりがあって、めちゃめちゃ素晴らしいよね。u f o テーブルね、でも昔から柵が綺麗なんですよ。うん。 本当にすごいんですけど、いや、でもね、さらに進化してるなって、PV 見て思っちゃったんですよね。あの、僕がね、すごいと思ったのが、人とかじゃなくて、あの、この背景なんですよね。ああ、背景やっぱすごいよね。これ初めて見たとき、マジで実写かなみたいな。あもうついに鬼滅の刃は、あれって、アニメの域を超えちゃったのかなみたいな<笑>。ね、本当にね、素晴らしいよね、これね。 これはちょっと書けないっすね。普通の制作会社というか、今のね、日本の制作会社でもやっぱトップレベルだよね。これ真似できるのは京都アニメーションぐらいっすね。マジでそれぐらいすごい。理解技術がめちゃくちゃ高くて、本当にね、実際にリアルと、うん、ほん変わらないというか、リアルよりもね、綺麗に美しく書いていただいてるんですよ。リアルより美しいわ。お前、いい言葉言うな。 <笑>本当にリアルより美しいわ素晴らしいなと本当に思ってますはい、あ、u f o テーブルさんマジで安定の神作画というかなんか神作画ってまとめるのが本当に嫌なんですそれな神作画とかじゃないんだよねもう思考の玉座<笑>何を言ってんのお前はけどもう本当に素晴らしいですねこだわりが本当にすごい本当にマジで素晴らしいありがとうございます本当にということで、えー、めちゃくちゃ楽しみですこの本当にね制作会社がねはい、あ、u o テーブルさんね楽しみだねちょっと次の もうこれも次行くか、ね。え、ほんと、鬼滅のエヴァを手掛けていただいてね、ほんとに僕は感謝しますね。はい。で、最後ですね、軽く監督が渡監督なんですけども監、監督はですね、変わらず、外崎春夫監督となっております。はいはいはい、はい。はい。いや、この方はひそかにすごいっすよね。あの、原作。これよ。もうこれ。俺がこの動画で多分伝えなかったんだよね、これね。原作さ、同じシーンなんだよ、これ。全く。 で、原作の方がしかもこれ尺全くないんだよね。このシーンって。全然尺ないんだよね。だけどアニメでこのシーンを、この一コマだけじゃないんだよね。しかもね。うん、描いてるんですけど、この違いをね、これ目つぶってるじゃないですか。で、これは目を開けてるじゃないですか。で、これ上目遣いじゃないですか。これもう、どういうことわかりますかはい。より多岐のセクシーさを強調してるんですよ。素晴らしいです、これは。うん。 皆さんここね本当に多分ねダキボは可愛いってなったと思うんですけど原作だとちょっとまあまあまあまあかわいいけどまあ可愛いけ ど,、ま、可愛いけどこの下の顔見えてねえなみたいな<笑>感じじゃないですかこれはもう<笑>って感じじゃないですかうんもうダース・ベイダーになっちゃうよねうんということで細かい演出の違い素晴らしいおやおや素晴らしいですね って感じだよね。かにててるるねねね全然違うもん、ね、これ目開けてるもんん、ね、ここれれれ開けらしいわそこれよ。これ。みんなこれやばいね。 これさ、これちょっと今解説するけどさ、こう無限列車編の時は、これ煉獄さんがこう闇のね、これ背景見てください、これ。闇の方向に向かってるんですよ。で、これね、光の方向に炭治郎が向かってるじゃないですか。で、これ幽覚編ね。幽覚編は炭治郎と渦井天元が両方、これ左の多分方向が光なんですけど、両方光の方向を向いてると。で、これオープニングの このシーンだけで物語の全体を考察するというかね。なんつうんですか。表現するっていうね。もう素晴らしいっすよね。向いてる方向が違うだけなんだけどもね。っていう物語よっていう深いっすよね。このオープニングのワンシーンだけでそれを表現してるということで。これ多分、刀冶もこれなんかあるんじゃないかなこれ。この特殊演出みたいな楽しみっす。 とか、いろんな戦闘演出とか、まああとはここアニメーション凝りましょうとか、まあそういったものに関しては外崎春雄監督の指示がね、まあ、結構でかいんじゃないかなとこれ多分監督が多分これ、指示したというか、うん監督の意向だと思うんですよね、これをやれって命じたというかこれだって原作にこういうのないからね、やっぱアニメのね、オープニングならではっていう感じで素晴らしいですね 思っててまあ特に僕が感動したのは遊学園のアニメ10 話, 学アニメ10話は<笑>これはもう震えたね。懐かしいけどね。う学ん、学編アニメ10話。というかね、刀鍛冶の里編さ、放送する前多分だけど、遊学園のさ、総集編みたいなのをテレビでやってくれると思うんですけど、ちょっとね、連続して1話から10話というか11話まで、最終回まで。 見たいね。また遊郭編見たいね。なんか、見たいっすね。毎週毎週っていう感じじゃなくて、やっぱ続けて見たい。一気見したいよね。特に鬼滅とかそういう物語はね。えー、素晴らしい物語ほど、やっぱり続けてみたいからね。で、この第10話はやっぱレベチだったね。本当に。この背景とかもほんと素晴らしかったし、ほんとすごかったよね。 あのかなりねすごかった戦闘シーンですよあの本当あそこに関してはマジでほんとこだわりあって原作とかのレベルじゃなかったですよねホント背景もオリジナルだったし原作には描かれてないような角度からのアプローチだったりとか、うんまあ、そういった部分がね非常にあった回となってましてね僕は本当に好きでしたねなんでま あ,、うん、あの本当に外崎春夫監督は本当に感謝します、ね、感謝感謝ありがとうございますということで「あの鬼滅の刃変わらず」 これね、あのー、監督だけじゃなくてキャラクターデザインとか、えー、その他も変わってないのでね、あのー、本当にえ変わらずということで、カナナカジの里編はものすごく楽しみとなってますね。で、やっぱ、川西健吾さん、そして花沢香菜さんということでね、無一郎くんとね、花沢、え、じゃあ、菅路寺みず光さんのね、声優も書かれてますんで、楽しみ 監督が変わらないっていうのはねあの作品の雰囲気もガラッと変わることはないので、まあ、そこに関してはすごく安心して刀鍛冶も遊郭編よりもねえさらに一層面白くなる可能性が高いということでね あ, あの楽しみにしと。く確かにさらに一層ね進化するって可能性は高いよね 行きましょうということで、監督さん変わらなくて嬉しいです。はいということで、皆さん、今回、かがだったでしょうか。か大満足。これ、ね、えー、本当強俺今、何分撮ってるんだろう。ものすごくなんか短い時間のように感じましたねうん。皆さんはいかがだったでしょうかね。新しい考察、ちょっとコメント欄にも書いてほしいですね。それを含めて、ちょっとね、皆さんのちょっと感想というか、うん 皆, さんのこもう皆さんの考察でもいいですよ。うん 止まっていいいくよとととううここななんですけども第1話の放送は2023年かなということで、ね、ああ、だからこれが、まあ、今回新しいバージョンで言うと、この時は1月だったけど、まあ、僕が今ね、あの、言うとしたら、まあ、あの、刀舵の里編の放送は2023年の4月ぐらいかな、みたいな感じだよね。1月から4月に多分変わってると思います、これ。<笑> 1月から4月かな。最終的な放送日としては。はい、ね、楽しみだね。 ね、いや、かなり遅いとね。<笑>遅えなそうだよ、お前。遅えよ、お前。さっさと、お前。やってくれよ、お前。なあ踊て。<笑>よってなってるんですけど、まあ、楽しみに待っときましょうや。うん、だいたいまあまあまあまあ、僕の予想は本当に、<笑>あの、当たらないこと。<笑>なんだこ れ, これ、考察に信憑性はあるのかって。なんか不安になるからやべえ。当たる可能性の方が高いって。うん。 まあでもまあ、皆さん僕を信じてください。<笑>もう今までに声優とかもういろんな考察当ててきましたからね。で、今回に関してはものすごく根拠に基づいた考察をしているので、やっぱりね、当たる可能性っていうのは高いと思いますね。うん。 まあ、本当信じて<笑>僕の考察を信じていただきたいと思ってまな、はい、皆さんのですね、コメントだったりとか、あまあ、感想、はい、うん、まあ、軽く何でもいいですよ。うん、コメントを書いていただけると嬉しいで す, いしす。こここうなんじゃないかっていうね、こととかも書いても全然いいし、いしうん、本当皆さんがね、感じたことをすぐコメントに書いてくれると嬉しいです。ということで、ねえー、この動画が良かった方はね、まあ、高評価、お し, そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお 願, しお願いします。いやー、今回ね、いや、かなり長い動画になっちゃったんで、 ね、さらに長くなったね。<笑><笑>ありがとう、本当に。ここまで見てくれてありがとう。じゃないでしょうか。最後はもう一緒にバイしよのじジッと一緒にバーイしよう。ことで。すごいね。この時もめっちゃやってる<笑>、まあ。だいたい編集で半分ぐらいになるんじゃないかなと思ってます、ね。と、はいうことで、また次回の動画でお会いしましょう。ししょうバーイ。<笑>ということで、ありがとうございました。じゃあねー。